今月のフレッシュマンは阿蘇市黒川にありますカドリードミニオンにお勤めの女性をご紹介しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあまずお名前と年齢を教えてください、えー、松下里奈です22歳です、えー、松下さんお住まいはどちらですか、はい、宮地に住んでます、はい、じゃあ阿蘇生まれ はい、遊ばれですね。ずっと遊びに住んでます。そう、はいえー、松下さんはこちらにお勤めになって、もうどれぐらいが経つんですか？はい、えっともう3年目になります、はい。普段はどんなお仕事をされてるんでしょうか？はいえっと窓口の方に行ってチケットの販売などを行っております。はい、あのー、お仕事の中で、まあ、お客様と触れ合う機会も多い場所だと思うんですが、あのー、仕事のやりがいとか、なんか楽しいことってどんなことでしょう？ とお客様が楽しかったって言われる時が一番仕事にやりがいを感じます。は、ま、い、あ、そんな笑顔あふれるね。このカドリードミニオンなんですが、あのおすすめのあの動物とかどんなとこですか？松下さんのおすすめははい、えっとやっぱりパンくんの娘のプリンちゃんがいるんですけれども、そちらがはい。今、ま、1、あ、番おすすめですねで。はい、じゃあちょっとプライベートなこともお伺いしますか？ 今、ね、二十二ですね。はい、まだ結婚願望とかはそこまで、うん、あ、ないですね。ね<笑>はい、<笑>まあ、でも、あの、阿蘇市で、あの、デートをするなら、おすすめはやっぱり。カロリードミニオンです。<笑><笑>はい。あの、恋人と来ても、楽しめますか、なんか家族、子供が喜ぶイメージがあるんですけども、カップルで来ても。 そうですね。あのもういろんな動物さんたちとの触れ合い等がありますので、もうカップルさんにも楽しめますね。じゃあね、あのプライベートでもね来るんですか。プライベートでもそうですね。<笑>はい、ああわかりました。ちょっとねあまり深いことは聞かないことにしておきますが、えー、では最後にあちらのカメラに向かってお勤めのカドリードミニオンの PR をお願いします。はい えー、今年の春にですね、園内の施設の一部がリニューアルいたします、新しくなったカドリードミニオンに、皆さん、ぜひ遊びに来てください。じゃあ、最後は、今年は鳥年ですので、紅、えー、コンゴインコの梅ちゃんと一緒にさよならします。いきます<笑><風が><笑>行きます風がよよじゃあせーのしさ<笑>ならー<笑>